どうもクリです私は今現在ベトナム首都ハノイにありますノイバイ国際空港の方に来ております今回の動画の内容なんですけども今回はですねハノイの、ね、中心街の方の旧市街のところにですね2022年にねグランドオープンしましたハノイデリカホテルというのをねホテルレビューという形で皆さんにご紹介していこうかなと思っております私は今現在ねこの ノイバイ国際空港に来ているのでハノイの中心街の方にね行かなくちゃならないので行く道中はねこの後ろに。 ここにはバス止まってるんですけどもここにね86番というねバスが来ましてそれがね4万5000ドンかなだいたいまあ200円250円前後ぐらいの金額で1時間ぐらいかけてハノイのまあ中心街の方に行けるかなりね安いバスになりますのでそのバスを使ってねホテルの方に向かいましてご紹介しようと思っておりますこのねホテルなんですけどもグランドオープンしたということなんですけども金額の方はですねスタンダード取人でとダブルベッド とかなのやつで金額が2779円になりましてこれで朝食付きとかなりお得なね金額にもなっててかつねグランドオープンしたホテルということで皆さんにね新しいホテルレビューっていうことでいいね参考情報になるんじゃないかなと思いまして今回で、ね、このホテルを紹介していこうと思いますそれではねえまず中心街の方に行かなくちゃならないのでバスに乗っていこうと思います バスが止まるね、えー、バス停のところまで来ました分かりやすいようにねこちらにはいこんな感じでバスストップ86番とはい書いてるね看板がありますのでこれがね大きな目印になりますねはいこちらにもねはい書いてありますはい86番とはいバスストップと書いてありますのでバスを待ちたいと思います 降りました、はい、ホテルの近くの、ね、バス停、降りまして現地はこんな感じ、はい、もう暗くなっちゃいましたね、はい、もうこちらは旧市街になってますのでホテル旧市街の中にあるんで向かおうと思いいます、はい、いやー空港で、ね、ちっちゃいバインミーしか食ってないからいやー飲食店、いっぱい見かけるからもういやお腹ペコペコで。 いやもう匂いがねたまんねこの車の通りが少ないねこの道なんかホコみたいな歩行者天国みたいな感じになってるいやー匂いがーーパラフィックいい匂いもう早くチェックインして、はい、飯食いに行こうと思いますあのね えー、とりあえず、えー、ホテル着いたらです、ねまあ、ちょっと外観はご紹介しようと思うんですけども行きたいお店がね、ねちょっとお店、あの終了する時間、クローズする時間がねちょっと決まっちゃっててもうあんまり時間ないので外ホテルの外観をね、えー、紹介しましてそしたらねご飯の方もね紹介してそして食べ終わったらねホテルに戻ってホテルレビューやろうと思いますのではいそういう流れでねやろうと思います。ははいい、えー、ちょっと予定変更逆で、はい いにぎやかだね、この奥は湖だね、はい、はい、ホテルに着きました、今回ね、初日に宿泊するホテルはです ね, ね、こちらのホテルになります、はい、デリカホテルと書いてありますね。 上はね、こんな感じに、はい、なってます。それではね、お店が早く閉まっちゃうので、早くね、チェックインして、ちょっとバッグを置いて、身軽になって、ご飯食べ行こうと思います。はいやっと1軒目の、ね、お店、到着しました、やっぱこちらです、バインミー25、外国人観光客にとってはね、定番な、はい、お店ですね。 はいファインりー食べようと思いますそれじゃあ初めてのお店なのでこの一番の3万5000丼の、はい、これ食べましょうかね バインミー25のお店なんですけども道路挟んだ向かい側こちらがですねイートインスペースになってましてこちらもねバインミー25のお店店舗になってるみたいですちょっと人がいっぱいなのでね、えー、どうしようかなってちょっと悩みどこなんですけどもはいバイニーがねできましたこういう形でねまあテイクアウトもできるように箱にねこうやって入ってるような形なんですねもう目の前がはいもういっぱいなのでもう諦めましたもうここで食べよう はい、じゃあちょっと中身開封していこうと思います、はい、開けてみたらですねこんな感じで、はい、バインディーが入ってました、えー、思ったよりも小ぶりだねホーチミンのユインホア、まあ、有名なホーチミンのバインディーのお店なんですけどもそちらと比べるとね半分ぐらいの大きさかな、うん、長さ的には3分の2ぐらいで、まあ、太さもね同じ3分の2ぐらいかな はい、ぐらいの太さですねはい、店舗の方がね、テーブル空いたので店舗の方に移りましたバインミーの、ね、中身の方はこんな感じですキュウリニンジンあとは何だろうベーコンかなはい、こんな感じのねビーはこんな感じですはい、うん、パクチュー入ってるねうま、ん バインミー25食べてきたんですけども、えー、私はねホーチミンの、ね、ユインフォアそちらの方がね美味しいかなって感じしましたいやまずくないですよ美味しいのは美味しいんですけど、まあ、レバーペーストが入ってなかったのでユインフォアねかなりレバーペーストがね、まあ、パンの生地にかなり。 出たーってついててでそれがかなりね食べた時にすごいコクが出てるのでまあそれがあるかないかっていう差ですねパンの生地もね空港の方で食べたねちっちゃいミニバインにそっちはすごいサクサクしてたんですけどこっちはサクサク感がちょっとね、まあ、弱めかなっていう感じだったのでもうちょっとサクサクしてたらね美味しかったかなと思ったんですけど うんでもね味はね実がね本場のところで食べたのでまあ美味しかったまだねお腹いっぱいになってないのでもう一軒ねはい行こうと思いますはいはい2軒目に到着しました2軒目はこちらブンチャータクキムハノイのねタクのねまあ老舗のお店ですねディーンズ1966年はいブンチャー食べてこようと思います 食べてきましたいやーね期待してたんだけどなんかそうでもなかったっすね結構ねスープが甘いですかなりみりん効いてますねはいホーチミンで初めてねブンチャー食べたんですけどその時はね結構スープ酸っぱ か, かったんですよ うん、酸っぱかったんですけどこっちで食べた時はね第一印象がかなり甘いというね酸っぱいよりも甘いの方が強かったですね、うん、それとねかなり肉の量が多いので結構食べる人じゃないとかなり残すと思います、はい、そして金額もねいい金額だったですねコーラも頼んだんで600円から700円ぐらいの、はい、金額で、まあ、日本とあんま変わんない金額、まあ、払ったなーっていう感じがします、まあ、観光価格ですね はいまあ、初めてハノイ来たので、まあ、とりあえずね有名なお店でとりあえず食べるとまあそんな感じで行った感じですこの2店舗はねはいまあまあかなうんはいホテルの方にね戻ってきましたので今回の本題のホテルレビューお部屋のねご紹介していこうと思いますここはですね7階建てなんですけどもエレベーターは6階までしかないんですねなのでとりあえず6階でまあ出まして えー、そしてね、階段を使って7階の方に行くような形なんですね、はい、7階に向かいたいと思います。そして、ずっと行きまして、今回私が宿泊するのは、ね、この目の前にあるこの701号室ですねで、ここはですね、鍵タイプになってます、入り口は。それが、ね、中に入っていこうと思います。 取れない。あ取れた。出ます。お部屋の方にね入ってきました。お部屋はですね。 こんんなな感じになるんですよダブルベッドっていう感じなんですけどもさらに奥があるんですね今回はねスタンダードルームで予約したんですけどもファミリールームにねアップグレードしてくれたっていうねまあ、フロントでまあそうしてもらったので最上階の一番大きい部屋をねまあ使っていいよということでこちらのねお部屋の方になりました。 金額はねスタンダードルームストリーベアのダブルルームというところでまあ27800 円, 円ぐらいの金額だったんですけどその金額でねこんな大きい部屋使えることになっちゃったのでちょっと参考にはならないかなっていうかこんな感じのね中身はこんなデザインですよみたいなそんなイメージな部分をね知ってもらえればという形でまあ、見てもらえればなとはい思います。まずはね最初 カットアから入ってすぐの場所はまあこんな感じに、はい、なってベッドがあってここにね荷物入れがあってでここに窓があってカーテンがあるような形ですね奥に入ってきますとはいこちらにシャワールームですねとおトイレがはいあるような形ですねこんな感じになってますそして左手側にこちらに洗面所ですね はい、こんな感じになってますまあここにね歯ブラシとかまあアメニティはないっすねなんかここに、まあ、バスジェルとシャンプーまあこれぐらいかなはいアメニティははいこっちなんもないよねあここはタオル引っ掛けるところだねこれはまあライトあこちらのライトがつくような、はい、形になってます まあ、バスルームはこんな感じになってるんですけどさらに奥にいきましょう奥はですねはいさらにねツインルームみたいな、はい、感じになってます上にねエアコンがありましてこちらのねベッドの横のこっちの壁側の方にも一応エアコンはありますでこちらに無料の、はい、お水ですね4つありましてあここにねありましたね、はい、歯ブラシ 12344人分ですねはいが置いてありますはいまあ向こうダブルベッドで、まあ、2人ででこっちで1人1人でまあここのファミリールームは4名で、はい、宿泊するっていう形のお部屋なんですねはいテレビがありましてで奥側の方にドライヤーとあとケトルですねがありますあとは固定電話があるような形になってますね そしてこちらがねベランダになってまして結構ね大きいベランダですベランダはですねこんな感じになってるんですよちょっとね作りは古いんですけどもスペースは結構広いですよねここでタバコ吸っていいよと言われてたのでちょっとねほっとしてます吸えるとこが近くにあるっていうのはねはいっとベランダの方に出てみますとまあ、ベランダはねこんな感じではいなってるんですけども見晴らしがねこんな感じに はい、なってるんですねまあ夜なので、ちょっとね、うん、明かりが、ねまあ、ついてるとこ少ないので、まあちょっと暗いかなっていう感じはしますけども、で、下はね、はい、こんな感じに、はい、ホテルの前の通りですね、こんな感じに、はい、なってまして。 下の階のお部屋の方あとさらに下もね同じ幅の横幅と奥行きのまあ、全部同じねあ面積ですねの形のベランダがねトントンとあるような形ですねちなみにねさっき食べた、えー、ブンチャダックキムねのお店はねすぐそこなんですよはいこのここはいこう T 字路になってるんですけどこの T 字路のところの角ほぼ角ですねはい ここがダックキムさんのところになってま す, すごいね近くて有名なお店だったんでまあ、ちょっとチョイスしてみようかなと思ったんですけどもまあ味はそうでもなかったということではいこんな感じの、はい、感じになってますベランダからねお部屋の方を見てみるとこんな感じです広くていいですね私はね良かったこんな広いところ2 7 0 0円で使えるなんて最高 これでね、お部屋レビューは以上となりまして、次はですね、翌日の朝、今回ね、朝食付きで予約してますので、朝食の方をね、皆さんにご紹介しようと思います。もう今日はね、移動でかなりくたくたで疲れたので、寝ようと思います。まあちょっとね、マッサージ行こうかなって思ってるんですけども、まあ今回はね、えー、これで以上となります。それでは皆さん、また明日ということで、おやすみなさい。 おはようございまますす今6時55分になります7時から9時の間にですね、えー、朝食の時間となっておりますのでこれから朝食をね、えー、ご紹介していこうと思います今ね私の部屋のねベランダの方から今撮影してるんですけどもなんか外当ね、まあ、こんな感じで騒がしいなと思いましたらね、えー、ホテルの向かい側のこちらですねここがですね学校になってるみたいで朝ね登校してる子供たちの声がガヤガヤ聞こえてるような感じです 下を見てみるとね、こんな感じで登校している、まあ、子どもたちが中に入って、学校に入っていってるような感じで、で入り口の方にですね、まあ朝ごはんですね、子どもが学校入る前に、なんか朝食買ってる姿が、ね、見られますね、はい、こんな感じで登校してます、で、学校がね、まあ、こんな感じになってるんですね。ハノイのののね初めての朝の景色をはい 見渡してみるとこんな感じになってます2月25日の朝はこんな感じで晴れましたねはい雲ひとつない晴天ですいやーいい一日が始まりそうだうんやぶりん はいホテルの入り口の方に来たんですけども朝食はですね、この1階フロアで朝食になってるみたいです。